セッション参加の心、まあ、最初の頃はもうボロボロじゃないですか。だから、うん、まあ、ア川くんの場合あれか。あの、先輩とかとセッションすることが多かった。そうですね。うん。僕は学生の時は多分、やるセッションとか全然行ったことなかったですか、ね、あそのお店でやってるやつはね。うん。で、卒業してから結構行ったいや、もう僕は結構もういきなりホストお願いします、ね。ああ、ホストの方にある。<笑>はい。<笑> あ、そうか、後藤くんとか、あの辺、こう、みんな、お願いされて。そ う, そ う, うん。加藤大地さんとか。ああ、なるほど。うん。あとは、ちう長谷川童さんが、まだ名古屋にいた時からしいんじゃないかな。ああ、そうか、そうか。ああ、誘うれていう人なきは。なるほど。の時にうん。セッションなんか行くと、やっぱり曲を覚えるからね。特に、ホストなんかやってたら、絶対ね、曲を覚えてなきゃいけないし。うん。曲を覚えるのなんかポイントとかあったんですかなんかそういうのは。 そうですね、まあ。僕の持論ですけど、50曲まず頑張って覚えたら、50曲ちょっスムーズに覚えていっちゃいます、うんま。なんかこう、僕いつも思うんだけど、俺もやっぱり最初はやっぱり8曲って言われたから、うん、なんかその、みんな悩んでる時悩んでる人で相談を受けると、大体みんなどれぐらい曲覚えてるっていうと、まあ5曲いかない人が多いんですよね。うん、それは一番その、歯がゆい時期だよね、それってね。 だから、もうとにかくこう、1ヶ月2ヶ月集中してでもいいから、ま、あ半年でもいいから、集中してやっぱ50曲とか100曲の単位で、もう暗記しちゃうってことだよね、やっぱり、うん。そうですね。12キーとかそういうのは、やっぱりその、それより も,、ま、あも、あった方がいいと思いますよ。うん。でも全曲12キーとか無理だと思うから、なんかその、12キーでやる練習と、なんかま、とりあえず曲を覚える練習と、なんか別個って感じ。 いや、でもなんか、何でつさんら言ってたのかな確か。なんか、その、うん、その曲の、覚える、覚えたい曲の、半音上と半音下のキーができるようになれば、その曲は覚えれるてて。お、まあ、なるほどなぁ、と思う。あ、まあ、そうだよね。半音上と半音、半音上と半音下一番難しいあたりだもんね。そ で,、ねうん、でそこで、そのコード進行の流れとかがつかめるようになってれば、もうその曲は覚えてるだろう。うん、あなるほど、えー。うん。じゃあ、12個全部丁寧にやるよりは、まあ、 いろんな曲やっていくとキーはいろいろ出てくるし、その、なんかその、がっちり覚えた曲はそのキーの半音位と半音下をちょっとトライしていくっていう。あ、これ面白いですね。なんかなんか。12キーやるってなると気が遠くなるけど、とりあえずその、覚えたいキーの半音位と半音下両方覚えつつ、3、3 3 3 3 3 3 3つのキーで覚えつつ、50曲覚えたら、この辺までいったらそうほとんど無敵だよね。そうですね。もうだから頭の作りができると思うんです、そ、あのままでてたら。 もうあとはもう流れで覚えていきます、ね、うんうんうん。覚え方のコツみたいなのが自分の中でつかめてくる。ああ。人によっても違うだろうけど、それぐらい覚えると自分のもう持論ができちゃうみたいな感じ。そうですね。うん。じゃあぜひ50曲頑張っていただきたいってことですね。だいたいみんなそう、本当に、あの、絶対的曲数がもう少なすぎて、う,、ね、うん。で、その、曲を覚えるって言ってもあれじゃん、やっぱコード進行ちょっと違ったりも、バージョンによって違ったりするじゃん。そうですね。うん、はい。で、あの、 曲ごとにこう、決めとかあったりとかするし、まあ、クロフォンの位置とかだったら、譜面まあ、まず、もらわなくても、大体キ、もう、決めとかも、リズムのパターンも大体覚えてるし、まあ、ドラムの場合簡単だから、リズムのパターンと決めぐらいだからさ、覚えるの。ベースとかも、コード進行全部覚えて、みたいな感じで、大変だと思うんだけど。うん。でもやっぱ、覚えてるっていうか、この、この曲はここにはこの決めが来るとか、なんかそういう、こう、曲にまつわるっていうのはやっぱあるもんね。 黒本だと237曲だったかなんかだったんで、まず黒本1全部覚えちゃえば、うん、みんなだからその、なんか黒本行くと知らん曲ばっかり出てきてとか言うから、いや全部覚えればいいじゃんって思うけどね。<笑><笑><笑><笑>普通、うん。まあ、プロやってたら大体みんな1ぐらいは全部覚えてまあ、数曲ちょっと確認しなきゃいけないのはあったとしても、うん、って感じだよね。だからやっぱ絶対的な、はい 曲数が少ない気がする。まあ器楽気この場合。こうこうそんな、ね、パターン多くないうんうん。なんかそのコード進行のサウンドを覚えてしまえばもう、うん、うん。まあ、本当に流れ作業で、そうなんだよね。んどんどんどんどんできますから、ねうん。俺もじゃあ、すごく弾けるかった弾ける。まあ、ちょっとわかるぐらいだけど、なんかこう、曲聴いてると、比較的、他の楽器の人よりも、早くこの曲ないかわかるんだって。 だから、イントロとかだ、誰、何やってるかわかんないときに、これ何って聞かれたら、え、え、フライミズザムじゃないとか、あの、あ、女クリアでいじゃないとか、意外とよくわかるというか、なんか、ハーモニーの流れみたいな感じだよね、確かに。うん、そうですね、うん。あ、なんか鼻歌でこれこの曲歌えるなって、これなんだっけっていう感じになってくるもんねん。確かにそうですね。はい。じゃあ、最後の質問ですが、えっ、ー、と、上達のポイントとしてはですね、 えー、ジャズを始めたばっかりの自分に、今自分が言ってあげたいこと。言ってあげたいこと難しいっすね。うん。なんか、最初の頃って俺もそうだけど、すごく迷走するじゃん。なんかこう、例えばこう、セッションのこう曲とかも、なんかジャズは、こう、アドリブの音楽だから、曲なんか覚えなくていいっていう情報とかも入ってくるわけじゃん。はいはい、でにに、俺、俺なんかもやっぱ先輩がそういう風に言ってる人もいっぱいいたわけ。 だから、その曲とかコピーとかすると自分が見失われるからやらない方がいいとか。だからそういうこう情報もね、どれも大体そういう情報ってそうだけど、楽チンになるような、あの、感じだけど、それはあの、ものすごいコピーした人が言うセリフであって、コピーした人がない人がそれを言っちゃうと、なんかこう、はすごい薄い感じがするし、そもそもコピーって本を読むのと一緒だから、 本を読んだら自分がなくなるなんてことは絶対ないわけだし。うん。どんだけその本を読んでもその人にはならないしね。うん。そうですね。その曲をどんだけその音源通り弾いてもその人っぽくならないから、それとはまたちょっと話が別個じゃん、みたいな。だからその、いろんな情報がまたある中で、うん、なんかこう、なんか悩んだ、ん、なんか自分がそういうこと言われて、あ、これなんか悩んだとかいうのがあったとしたら、その過去の自分に言ってあげたいことっていうのは何でしょう、みたいな感じ。 多分やっぱその、僕は黒田さんと違って、うんそのこう、名古屋音楽大学っていうところに入って、うん、う周りにすごい黒田さんはじめとして、うん、この素晴らしい指導者がたくさんいたわけです。うん、そんなに悩まなかった。うん、ん<笑><笑>聞きゃすぐ答えが出るし<笑>みたいな。そうそうそうそうみんながその先生方がいろいろ教えてくれたりとかするし、うん、次自分が何をすればいいかと か, のなんかこう、自分の手の届かないちょっと上のところを教えてくれたりとかして。 やっぱそういうことに夢中でこうずっとやってきたから、うん、そういう悩みみたいなのは特になかったんですああそれはすごくいい環境だったねじゃああんまりあまり迷わずそうですね、うん、だからまた死んて言うならやっぱその先生たち以外の人たちの演奏をもっと聴くべきだったなあて思いますね、うん、やっぱり僕は結構引きこもりがちでその名古屋音楽大学からあまり外に出なかったんでうん、うん あの学生の頃はその先生方以外の演奏っていうのをあまり聞かなかったんです、うん、う, んうん。だからそういう意味でもうちょっといろんなもうやっぱ全然違うタイプの人たちいるわけ で,、うん、でこういう人たちをもっと経験しておくべきだ、うん、っていうのはちょっと後悔してます、ねうん、なるほどまあじゃあ実際レジェンドどんどんなくなっていっちゃったもんねんそうですね、うん、いやさっきこの間。 あの、な瀬君と喋ってた時も、まあ、俺らの場合はさ、あの、荒川君もそうだけど、こう、佐山さんがいたじゃん佐山正弘さんが、はいまあ。うちの大学の客員教授で、しょっちゅう来てくれたけど、あの人なんかはさ、本当にジャズを愛してる人だったから、ライブ必ずこう、ライブ夜中見に行ってたりとかしてて、で、お酒飲みながらライブ見るのが好きで、みたいな。うん、ああいう感じって俺は若い時はやっぱできなくて、まあ、お金もないし、うん、時間も結局、 時間ないっていうのは本当はだから、ちゃんと管理してないだけなんだけど、結局時間ないお金ないで、結局人のライブ俺もあんまり見に行かなかった。最近逆にあの、まあ、ちょっとコロナになる前の頃にすごく、なんか、毎, 毎月1、2回は人のライブ見に行ってたので、ね。はいはい。いいね、やっぱり。すごくいいね。うん、なんか、普通にリスナーとして楽しむっていうのがすごい。 あと、ま、i a j e っていうやつとか、アメリカのやつのコンサートいろいろ巡りとか、ま、ジャズフェスがあるとアメリカ行って見たりとかして、いろんなライブはすっごいたくさん見たから、うん、そういうのやっぱ大事だよね。自分は演奏家として有うよりかは、リスナーとしてもジャズが好きだから、うん、がいいライブ見に行くのすごい好きだったしね、こう。あれ、荒川一緒に行かなかったっけあの、えっと、で、えっと、クリス・デーブが来た時にみんなで車で行ったんだけど、 あれ、日カさんも行ってないで行ってないね。あま天野も一緒にいて、みんなで行って、みたいな。で, す,、ね、ですんごいあの、<笑>めっちゃ楽しかったけどね。あかねちゃんとか、<笑>中垣アカちゃんのみんなで車で乗って行って、まあ、うん、めっちゃ楽しかったけど、なんか、すごい、なんかエレベーで、なんか、全然違うテンポで叩いてるのに、決めだけピタって会おうみたいなやつがやってて、<笑>すぐこれなんか適当にやってんじゃないのと思ったんだけど、なんか、向かっていくみたいな感じとかね。うん あと僕、ポールモチアン死ぬ前に見、あの、サヤマさんとニューヨークで見たんだけど、はいはい、ポールモチアンバンドってさ、ドラマーじゃん。さぞかしいろんなこう、決めの曲とか、エヴァンスの曲とかやるのかなと思ったら、全曲オリジナルの全曲ルバートー全曲ルバート、全編ルバート。すごいですね。でもなんか、全然違うリズムが急に始まったと思ったら、 何秒間後にピタって会ってたりとかして、んでみんな離れていってっていうのが繰り返されるみたいな。なこれ何なのい、ね、うん。で、ニューヨークだそのビレッジバンガードで見たんだけど、そうすると、なんかコアなおばさんみたいな人が見てきてて、で、ちゃんとポールモーチャンとこ行って、こういうところが素晴らしくて、こういうところをすごく自分は今日キャッチできたと思うのありがとうっ て, 言って帰っていって、こんな難しい音楽をこうやってキャッチしてくれる一般の人がいるっていうのはすごい文化性を高く感じて、 ね、あれはちょっと感動的だったかな。だって日本じゃ見向きもされないような難しいことをやってて、でも、それなりにお客さんが2、30にちゃんと入ってて、お客さんの拍手するポイントとかもすごいもう的をついてて、うん。これ一般の人は普通分からないレベルの、なんかもう下手すると本当ピカソの絵みたいな感じで、なんか音楽だから、あれは確かにでも、見れてよかったなって感じかな。うん なんか、俺はあの頃リズムの理論を考え始めたときに、なんか、ルバートっていうのは究極のインテンポだと気づき始めてた頃だから、でも今日の演奏はどう、どういうふうに説明してかわかんないって言ったんだけど、ゴー君に言わせてみれば、今普通じゃんとか、アプローチ普通だよとか、スタンダードと一緒じゃんとか言われ。ど、どう一緒なんだろう<笑><笑>だいぶ先を言ってる人ですまあでも確かに人のライブ見るっていいよね。 そんな感じで。まあ、あとは、なんかこう、最近、ジャズ始め、ジャズベース行くときに一番最初に今日ちょっと、なんか用意してもらった、なんかベースラインのやつはいはい。なんかこう、せっかくだからか、あの、共有しよっか。はい、これだと、まあ、2-5-1-6 みたいな感じかな、6-7 みたいな感じ。そうですね。うん。よく行く形で、これはもう全部ルートだけか。 最初。はい、最初の、そうですね。で、ルート5度、ルート5度みたいな感じそうですね。うん。で、ここはルート5度に行って、えっ、ー、と、次のアプローチノートっていうか、半音上からアプローチし角、ね、目にアプローチノートが入ってる、うん。あ、うん。シメジャーのところは半音下から上がってそこか、下から上がってくるもね。だから、次のルートの半音上とか下に、ここに、のやつをアプローチノートっていうから、こう、 ルート5度アプローチノート、ルート5度アプローチノートでベースライン組むといいよ、みたいな感じ。この、今ここですね。ここの話だよね。これは、ルート135アプローチノート。そうですね。そういう感じ。135。要は、ま、あコードトーンのドミソアプローチノート、ドミソアプローチノ、うん、ートって感じかな。そうん、あ、う、の、ん、右上に、あの、書いてありますけど、基本的にその1泊目。 3拍目 に,、うん、1拍目に ル, ールートが来て、3拍目に度と何と5度が来て。で、2、泊拍目にどういうアプローチで、それにつなげていくかい、うんうん。ああ、なるほど、なるほど。最初のうちはもうこれ、重複しちゃっていいけど、まあ、いけたら3度いったりとか、うん、だんだんだんだん、うん、最初は 4, 4拍目にアプローチ、どういうアプローチをするか、うんうんうん。で, でこれ、次が2拍目はどういうアプローチするか。2拍目どういうふうにアプローチするかって感じ 三拍目が三度に行くって感じね。1133、1133なってるね、これは。そうですね。はい。で、113アプローチ、113アプローチのとで、で、これは、えー、っと、153かなうん。うん。153ー。G7 のところは193。193、ああ、なるほどね。ここ9になってるね。そう。スケールで上昇して、うん。アプローチしていくって感じね。だんだんこういう風になっていくっていう形で、 えっ、ー、と、作ってもらったってことですね。はい。はいありがとう。お盆に、僕が、えー、出す動画のプレゼントの対象にさせていただくのと、あと、僕が、えー、うちのコミュニティとかでよく使ってるやつの、えー、マックザナイフのやつの、えっ、ー、と、これで、だから今みたいにだんだん段階ごとにやっぱりこう、いろいろ自分が何してるか、なんか適当に弾くんじゃなくて、ちゃんと自分でコントロールして弾くためには、最初は、 あんまり選択肢が多くなくない方がよくて、だんだん選択肢が増えてくるって形にするっていうのが、まあ僕のドラムも全部そうなってて、まずは四分音符だけでキープできたら、まずはみんなが気持ちよくなるから、そこからなんか足していく足していく足していくっていうか、で、最初のうちは大まかに俺はこう、ドラムの場合は、その、なんていうかパターンをいくつか選ぶっていう形にするんだけど、最終的には一拍とかの単位で、 アプローチしていかなきゃいけないんで、みたいな形で、自分は考えておよ、おレベル1が、もう、決め打ち。<笑>リズムパターンが2つぐらいしか、1つか2つしかなくて。で、2になってくると、ま、いろいろこう、この、その、A メロのとこはここ、B メロのとこはここ、みたいな感じでちゃんと変えていけるようになって、で、なんかその、次になってくると、1拍ごとでちゃんとこう、1拍小節ごとでちゃんとこうアプローチしていって、 最終的に一泊とか、細かい単位でこう、相手の音にアプローチしていくっていうふうにするんだけど、ベースもまあ似てるのかな、そういう。最初は今みたいに。ねうん、やっぱり大事な音っていうのはあって、それをまあベースだから、その一番やっぱ低い音でルートを表現してあげるっていうのが根底にあって、うん、そこからどうやってコードを表現するか、もしくは次のコードにどうやって流れていくかっていうのを、ベースラインでこう、組み立てていくうん、うん。そうですね。なので。はい。 レベル1だと多分今みたいな感じの、その、ルートとゴードとアプローチノートぐらいまでで、ただんだんこう、アプローチノート増えていって、みたいな。で、自由にやっていくっていうのを、まあ、その、ベースラインだから。タブ、タブ踏もパッとできるんだっけフィナーレだと。あ、あ、できますようん。じゃあ、タブ踏もつけていただいて、はい、<笑>えっとよ、そしたらそれを弾けば、ジャズっぽいことができるということで、 あの、その曲、マックザナイフだとセッションでこの曲だと弾けますっていうふうにできるんじゃないかなと思うんで、それと、ベースのマイナスワン音源も、まあ、プレゼントという形で、ええー、やらせていただきたいなと思いますので、はい。いろいろ作ってくださってありがとうございます。どっかで作ったんです。どっかで作った<笑><笑>はい、ありがとう。うん、そんな感じで、はい、じゃあまあ、ライブとしては名古屋でね、自分のリーダーライブもやってくるってことで、